スタートしました。13番カレンケ・カリーナが後ろから。さあ何が行くか。4番ピークトラム。ピークトラムが逃げていきます。そして11番ロサギガンティアも前へ。ロサギガンティアが逃げていきました。ピークトラム2番手。3番手12番ダノン・リバティ。そして16番のマイネル・アウラート4番手。戦団を形成していきますが、スーッと10番レッドアリオンも前へ行ってレッドアリオンが結局先頭に立っていきました。 後位の外目にヤングマンパワーがつけていきます。内輪は5番のダンスアミーが3コーナーカーブへ向かっていきます。その後ろからはマジェスティーハーツ3番栗の宝ちゃん中段馬群の中に9番ラングレーと続いていきます。34コーナー中間に向かう各馬。その後ろは2馬身開いてアルマ2番ケント王は中段の後ろ。後方5頭目マジックタイム。あとは2番里野ギャランと15番のリーサルウェポンです。これから各馬4コーナーのカーブへと入って直線コースへ向かってきます。 後方にカカレンケカリーナがさあ直線の攻防です先頭、途中から先頭に立ったレッドアリオン、これをロサギガンティア、2番手でマークするように追っていきます、外からダノン・ディバティ、2頭の間、ピークトラブ、さらに外から追い上げてくる、マイネル・アウラート、そしてヤングマン・パワーも上がってきました、外に持ち出して、アルマ・ディバン、マジェスティ・ハーツ、大外にマジックタイムと広がってきました、緑の帽子2頭、ロサギガンティア200を切って、さらにはダノン・ディバティが追い込んでくる、外からはヤングマン・パワー、三頭の攻防、その後ろからはマジックタイムを追っていますが、 ダノン・ディバティヤングマンパワー、この2頭の競り合いだ、ヤングマンパワー、ヤングマンパワー、出た、ゴールインヤングマンパワー、ヤングマンパワー、わずかに競り勝ったように見えます。